あら、ワイフースワイヤーさん、お仕事帰りですかええ、ちょうど任務が終わったところよ最近あなたの噂をよく聞いてるわ優秀らしいじゃない一体どこでそんな恐縮ですとはいえ、まだ学生の身ですし精進の足りないところもあるのですがいい心がけねあなたみたいな人がうちにもいたらいいんだけど どううちでもアルバイトしないなんてありがたいお言葉ですがこれ以上やることを増やしてしまうと学業がおろそかになってしまいそうでそうよね探偵事務所もあるしねええ放っておいたらどうなることやら心配のつきない人たちですから私はがちゃんと見ておかないとそれは責任重大うね<笑>